気持ち チャオケセイの宇宙に一つしかない一号予感を手に入れましたおおさすがはマックスうんうまそうじゃおい誰かお茶を持ってん無情バグラー様キャラボンセの宇宙に一つしかないものなのですが実は魔法瓶だということがわかりました何でかしたぞ無情 ちょうど今、歌詞が手に入ったので茶を飲もうと思っていたのだでその魔法瓶は、うん、なーにー申し訳ありませんいいところでまたジェッターズの奴らに邪魔されましてバカ者をなんと敗したら気が済むのだすすみませんえもういい無情、お前はいらん帰ってくるな ね、え役立たずのお前にはほとほと愛想が尽きた二度とわしの前に顔を出すなマグナそんなお<笑> 終わった。俺の栄光の時は消えー、去ってしまった。髭。お、どうした？乗り遅れたのか。髭。お、髭。いいねいい何？私たち三人は一生無情様について行きますだと。 <笑>はい、次これお願いああ今度はシャウトが言ってきたよ 今、忙しいから頼んでるのやだ、うん、うん。ここだが、ずっとお休みなかったじゃんもう、手伝うのやだシラボンなんとって、ボムスタン2個なんだよもう少し扱いよくしてくれたって、いいじゃん何言ってんのよあんた、居候でしょ手伝うのがうるさいなえる行、うん、いい なさいいいうるの少しは僕のありがたみを分かってもらわなくっちゃ。 リョイ…なんだよそんなにお店が気になるなら、ルイだけ帰ればいいじゃんか<笑>くそどうして俺ばっかりこんな目に遭わなきゃいけないんだよヒゲヒゲなにヒゲヒゲヒ実は前から気になってたことがあったなんだ言ってみろ <笑>俺が、どっかの星でジェッターズと対決してる時に限って、マックスは他かのほしててが<笑>おとてて。そうだ、言われてみれば確かに思い当たることだらけだ。<笑><笑>ということは、つまり俺はジェッターズの引き付け役。誰かがこの俺をはよるとしてるのか。ねえ、ちょっとひどいと思わないシロボン、天狗になったボング。 ボムスターを手に入れてから全然店の手伝いしなくなっちゃったんだから、おかげでこっちは休む暇もないわよ。最近ベージュにも公平しな。もうあんな奴がパフォマンかと思うと腹が立ってくるわよ。まあまあそう。腹を立ってなさんな。何を測って、あの年頃の子供にはよくあること。じゃあ あ, あ, ああ、まだしばらくは我慢するんだな。シャウト。 別にジェッターズでヘマしたわけじゃない。あいつを叱るのはその時だ。どうやらやつはこの中のようです。よし洞窟を完全に包囲しろ了解聞こえるかあお前はもう完全に包囲されている諦めて速やかに出てくださいくそキャラボンの特殊能力を何とかしねると、とても勝ち目はねえひげ <笑>キャラムを特殊撃で<笑>秘密ですよ。私にはとっておきの合体ボンバーマンのアイディアがあるのです。<笑>そうか。その手があったぜ。うん。え？無情から一体なんでしょう。はい。 あ、あ、無情一体どうしたんですメカドスまネえ俺とお前の仲を見込んで頼みがある聞きましたよあなたクビになったそうですね、うん、そうなんだだからお前にこっそり頼んでるんで困りますよ私もバグラー様のお怒りを買ってしまいますどうもよ俺をはめようとしてるやつがいるみてえなんだえうん俺も今の今まで気がつかなかったんだがよ だが、そんなことを企む奴は、マックスしかいねえ、うん、頼むもう一度、バグラースとばに認めてもらう考えがあるんだんええー。わかりました。私とあなたの中です。協力しましょう。のう、メカドで、どうすればいいのですかええー、そ、そんなことをいや、あの時は口から出まかせを い, いや、いや う<笑>。<笑>よしどうしどても出てここななないつもりだららば、ちきてやったぜダァ<笑> 武器を捨てろ感謝するぜネカードこいつを転送してくれてよさあ来らえ合体もバーバン製造ビーム<音声> 属性を備えた4人の合体ボンバーマンの誕生だ<笑>覚えてろマックス戦闘隊長はこの俺だ必ずお前を引きずり下ろしてやる<笑>そして待っていよジェッタス俺の邪魔をする奴はカンプなきまでにぶっ潰す<笑> おいジェケットバケット いいかガンデュー制で待ってるからな逃げちゃねえぞゲット前にウエスタン制でもやったボンゴー堀にやっちゃなふっ、馬<笑>鹿らしいシラボン、こんなのに付き合うことないわよいいんじゃないえ、<笑>シラボンだって面白そうじゃんふ<笑>面白そうって、シラボン、あんた何言ってんのよ無情の罠かもしれないのよ楽勝楽勝、なんたってボムスターニコー ねえひげひげ団の UFO ャポンコ。 バグラー様え あいつが、ヒゲヒゲ団のボス、相当バグラー久しぶりじゃんのバグラーえふん相変わらず、くだらんガキども集めて何を貴様こそ、そんな出来損ないのロボットをはべらしるくせにヒゲヒゲ団は史上最高の戦闘員だロボットなどというなヒゲヒゲしか言わんのが、どこが最高じゃガッチ…ああ す, すまん、つい興奮してしまった。 無情うんはあ、ここまでわしに恥をかかかせたのだわかっているいでよボンバーステンダ こっちは四天王の1人フレームボンバーを出す。メラメラだぜ。せっかく4人いるんです。4人がかりでやってしまえばいいじゃないですか。それじゃダメだよ。わざわざバグラー様をお呼びしたのは、俺様の率いるボンバー四天王の強さを見てもらうため、1人でも十分強いというところをアピールしなきゃ意味がねえ。<笑>大した自信ですね。 ま、あ、その方が私にとってもありがたいですね。<笑>このバムスター2個のシロボン様の敵じゃないね。シロボンまやらせてみるんだな。バーディーちょほいと待ちな。<笑>一曲歌わせてもらうぜ。おーい。ラーはシロ。ボン 邪魔はフレームボンバーバトルステージ バーシュ天皇は、自分の属性のバトルステージを作り出す能力があるのだ火傷に気をつけな。このファイヤーステージは、俺シャマのファイヤー攻撃をパワーアップさせちゃうよ。なんだファイヤー系の攻撃なら任せといてよつまり、僕のファイヤーボムも威力がアップするってことだよね。さて、それはどうかな手加減しないからな YAAAAAAA ーンシュート シロ<笑>ボしっかりせんしる大丈夫だシャウト。 こいつは気を失っていいるだけだけ<笑>こいつ敵のボムが当たる瞬間に自分もボムを出して衝撃を和らげやがった普段の練習の賜物だなまボンバーさんの仕込みが良かったってことか<笑>勝ったのか 無情様無情様無情様無情 様, 無情様のか勝ったついに俺は俺は無情様無情様無情様の無情無情様の無情様無情様の無情様の無情様のの無情様の無情様 忠実なししもべ俺は今猛烈に感動している 無, 情よし無情軍団の誕生だの<笑>えマグラス、ま、マグロスン。 バグナ様何をしておる帰還すると言ったのが聞こえなかったのかあバグナー様ひげひげよし、帰るぜ、野郎どもはっ、無情様今日のところはこれでよしとしましょう。ひ<笑>げ<笑>、ひげ どうだったというわけで白に破れたりあんなヘっぽゴボンバーマンなんか俺様の相手じゃねえさあ次回はテレビの前の良い子たちに特別に我々の普段の生活を見せてやる30分全部ヒゲヒゲなんだ<笑>第14話栄光のヒゲヒゲ団近所の星から宇宙の果てまで盗みに行きますヒゲヒゲ団